私の中ですごいなんか不思議に思ってることがあんねんけどさようん、要ピッチャーとキャッチャーでさ、うん、こうなピッチャーが投げる時に、うん、あキャッチャーが合図するやろこれ投げといてってサ イ, ンサインなでそのサインしてピッチャーが首振ったりするやんうんで何回も首振ったりするやん、うん、あれブチギレへんのキャッチャーは。 次何投げようってど誰が決めるの基本キャッチャーがう ん, うんこれじゃねって出すのうん、うん、3… お前が投げたいのこれじゃねうんそれが言うたら夫婦間で言ったら、うん、あなたが今日食べたいのこれじゃねっていうのと一緒<笑>投げたいのこれじゃねって例えば、うん、カレーか、うん、ハンバーグじゃね っていう2つに絞ったりとか、うん、でも昨日お昼にカレー食べたって言ってたらもうカレー消えるやん。うん、とかと一緒で、うん、さっきこのバッターにこのボール投げて打たれたよねとかーキャッチャーは知ってるわけ、ね、三振取ったよねっていうのをキャ、うん、ッチャーとかピッチャーも蓄積していくから、うんうんうん、さっきこのボールにこいつ反応したぞとか、うん、やったら 10個パターン投げれるボールがあるとしたら、うん、そのうちの3つぐらいに絞れんねん2人で。うん。例えばじゃあさキャッチャーが ABC と思ってんのにピッチャーがそれ以外を思ってることはないあるやろうな。うんもう全く気合 え, えへん状態になってる時。 キャッチャーがピッチャーのとこ行って、うん、言ってんのまあええ加減せよっていう<笑>調子乗んなよ<笑>え、あれええ加減でせよ予定のか、うん、上下関係が例えば先輩後輩がどういう関係か知らんけど、うん、ピッチャーの方が、うん、まあべきが上とかやったら、うん、すいません何何どういう組み立てでいきたいんですかみたいな話に行くんああ、聞きに入ってんねんよいや今日は、うん とりあえずはそのこのボールでちょっと勝負したいんやと、うんうんうん、今日多分今日このボールいけてると思うねん、うんうん、って言うてくるねんピッチャーはな、うんうんうん、なキャッチャーは「あ分かりました」まあ、その立場上弱いんやったら「うん、あ分かりました」って言いながら「うん、ええってんねお前今日打たれんぞそれ投げたら」うん、と思いながら<笑>帰ってその言うてるやつを、うんうん、なるべく活かせるような配球で。 そのボールを決め球に持っていってあげんねんけど、うん、打たれたら、ほら見てみー、ってなるわけや。ほんなら、ピッチャーもそのキャッチャーを信頼して、絆が深まる。あーあー、信頼関係がそこで生まれるわけやね、うん。あいつの言う通りやっとったよかった。<笑>あだからなんか夫婦で例えられるのそう。夫婦。女房役か。女房と漫才じゃないな。 ワールドベ ー, スボベースボールクラシックでも、うん、キャッチャーの甲斐さんが出てないや、う ん,、うんう ん, うんうん、めっちゃ打つねんで普だ、えー、けどやっぱりあんだけのピッチャーを相手にしてたらもう疲れ切ってんやろうなと思って、うん、もう大変ねんと思うで自分のバッティングな考えられへんじやろうなうん、まあでもそのさっきのお話逆のバージョンもあるやん キャッチャーの方が上で、うん、ピッチャーの方が、うんうん、な例えばまあ、うん、そんなワールドベースボールで日本代表に出てるようなキャッチャー会みたいなキャッチャーが高校生のピッチャー捕まえて真剣にやったとしたら<笑>高校生そんなん首振られへんやんほ<笑>んなら相手がまあ一流の大谷選手とかやったら、うんうん 会のことを会がどういうふうに考えているかだけを考えて、うん、打席に入る赤井さんやったら次これ投げてくるなとえどういうことあこのサイン出すんやろうなあいう高齢にするやろうなみたいなこと、うん、え、バッターがそれわかるってこと考えているよそれうじゃなかったアホやんこ、うんならなぁ会話高校生のピッチャーに、うん、嘘でも、うん 俺のサインに首振れっていうサインを出す。おうそしたら、大谷からしたら、うんうん、え、なんで首振ってんのこいつ、あほちゃんなんで、うんうん、何投げる気えってなるやん。うん。それが面白さでもあるの。実は、海が首振れって言っただけで、海、うんうんうん、の思ったボールを投げてくる。う, うーん。<笑>で、バッターはバッターで、例えば、 この狙ってるボールじゃないボールにわざと反応してみるとか、うん、ああ今の打ったらよかったってポロってこう言ってしまうとかを実はそれ狙ってへんであ今の狙ってたんやったらあ良よかったってキャッチャーに思わせて勝負球でそれ持ってこさせたり違うボールをわざと次に投げさせたりして実はそのボールを狙っててバーンって打つとか。 だからその打席でやってる悔しい表情とか全部ほんまじゃないうんそんな風にやってんねや面白いほぼほぼ嘘のやつも多いよ演技しまくってるよえー、そういう見方したら面白いね確かに、うん やばないこれ。こちら、昔海峡大橋でございます。あ、おちゃん。お<笑>すごいな。すごい。橋の下やで、ね。昔海峡大橋って吊り橋じゃなかったの。吊り橋やろ。あれ。<笑>あれ。吊<笑>り橋ちゃうの。なんか。 足見えるよな何だったっけ<音声>でも<音声>日本一日本一いい天気やな気すごい海いやっぱり山より海ちょっと霞んでうがるのがあっちのほら 神戸の景色が。ああ、船も。何あれ<笑>。テントちゃうやん。昨日夜見た時、テントかな、言うとってんな。何これ。金。鈴。 めっちゃあるやん。んなんかあるで。E.T. うん？何？鈴？正解は進化。重りやな。右バッターの膝元に落ちていくやつや。 <笑>進化野球の球種おもりやなん<笑>なんか一回さ、うん、ああいう鳥に狙われてさ、うん、あったやんああいう鳥に狙われてさ、うん、ね<笑>ケバブやったあと江の島そう茅ヶ崎 江の島水族館なうんあっかでさめっちゃ音もなく近づかれてもうちょっとでケバブ取られそうになっとったようんあの人ら麺いいからめっちゃ狙ってんの3個よりいいから、ね、<笑> 3個の 1.5 なったこちらの道の駅はですねこういった室内でストーブを焚いた状態でご飯食べれたり外のテラス席だり ゴミ箱もあるんですね良心的ですねあ、興味ないですね練り物屋さんここは1 10… パン屋さんここは1 10… もうちょっとかなお味バーガー。 めっちゃ渋いやろ。すごいな。ここ食べ物の屋さんめっちゃあるな。<笑>玉ねぎめっちゃ売ってるやんあ。さすが淡路。前買って帰ったな、そういえば。美味しいよな、玉ねぎ淡路島。辛くないもんな。 甘みがあるんだよね。北海道の玉ねぎも美味しいけど、なんやろ、ちょっと甘みがあるよ<笑>う<笑><笑><笑> そんなにうそかける。いやでも<笑> ヘッサーまずレモンやな塩レモン塩かかってんの牡蠣の旨味ちゃういい匂いしてるはいそうな、そんなうん外まで匂ってたからな、うん、辛いっぱい釣ってるベリヘッド、うん <笑>うわ、ん、ー、2度美いしい。<笑> 味がギュッと凝縮されてるギュッ。<音楽> ジャンプ 楽しいい、ね、やっぱ目が眩しい<笑>うわ<笑> ネギの椅子って何すんの？<笑>玉ねぎとナルト橋。でも座り心地いいよ。そう、クッション性は？クッション性はないけどなんか包まれてる感。なんか包まれてるかない？み<笑>んか包まれてるか な, なんかお<笑>皆皆のもの。玉ねぎの椅子。 あらさらだもん。<笑> <laughs> 見てたかまんよ、ね、ななちゃん。レオと二人でごろんしてる。I can be, <音声> No, Just take my hand and fly up through the dreams where the sky、no, is so clear with you. I wanna stay with you. With you. I love you. <笑>まあ言ったら幸せの時にさ一緒に出くわして2組<笑>偶然偶然2組も。 I can't be sad with you. Just take my hand and fly up t o the c r a f s where the skies, skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.